とかすどうもがースタープラチュワール光一君君は本当に頼もしいやつだこの町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよそしてやれやれ間に合ったぞ 時は動きです